聞けば北高の文化祭はレベル高いらしいじゃないか。比較されて周知員が劣ってると思われたらことだよな。<笑>会長は心配性ですね。いや心配もするさ。俺は生徒会長だからな。自然に軽いノリで誘うんだ。何だったら北高の文化祭偵察に行っておかないか。白金シノミヤカグヤをデートに誘う。答えは。 わわざわざ会長がそんなことしなくて大丈夫ですよそうだなそうですよ会長は本当に心配あれもしかして今私デートに誘われた偵察にってこれ私と会長だったことよねあ誘われてた2人で行かないかって言われてたそれに対して私は何てそんなことしなくて大丈夫ですよ断ってる